車汚れすぎでしょ。というわけで、旧型未来がカーシェアからなくなる前に、泊まりで東京に行くことにしております。汚れひどすぎでしょ。家の周りが雪降ってたんだけど、こっちは暑いくらいのカンカン照り、115キロ上限のクルコンで、淡々と浸透明を流して、ラブライブサンシャインでおなじみの、駿河湾沼津に来ました。素晴らしいほどの晴れ模様ですね。 私って雨男で、天気予報とか関係なく、出かければ 75% で雨が降るんですが、私の運気がないことなんて、もう過去の話なんでしょうか。伊豆半島も遠くまで見えますね。 いつか、一周ドライブをしてみたいものだ。富山の野登半島と、どっちが先になるかね。大抵の場合において色あせて、文字の判別も不能になってる解説板ですが、ちゃんと残ってますな。自分の車見えるかな探しちゃうのあるあるですよね。違う、そうじゃない。今日は Google マップで、カビてるって言われてたビジホを取ったので、私の部屋がどうなってるかがチャリます。どことは言わないけど、相模原のリブマックスです。最上階の6階に案内され、 景色はいい感じだし、出ようと思えば出れそう。外観を撮り忘れていたので、翌日の出発直後に撮った動画から、よくある、都市型の駅前の、駐車場も少ない、古さが目立つ旧世代ビジホですな。寝ずに東京に行って、朝5時に戻ってきてチェックアウトまで寝てから、14時間走って下道で名古屋県に帰る。しかも中央道ルートで、それが次の動画だな。というわけで部屋のレビューなのですが、その前にミッツメイドの、果汁 100% の、 ブレープジュースで一休み、なんか感が小さくなった気がする。値段据え置きでも背が低くなった。こんなところにもインフレか、濃縮還元。疲れた体に効くんだ。クルコンで5時間、高速を流しただけだけど、ほう、1000円払うだけで、レートチェックアウトに変えられるんですね。これ便利ですね。問題の浴室についてですが、どうだ ふむ洗面台のヘリがちょっとかびてるかな。浴槽につからない。シャワーのみの運用なら、一般的な旧世代ユニットバスって感じだ。洗面台に水溜めて洗顔する人がいるのか知らんけど、ビジホではやらない方がいい。温水冷水をくるくるして調整するやつと、ごく一般的なアメニティセットだな。膨らむボディスポンジ、歯ブラシ、シェーバー、ヘアブラシ、うーん。 古いビジホなんてこんなもんじゃねなんだこの電子レンジ意味 D 巡礼の時に泊まった1泊3000円の筑波のビジホと同じ設備だぜそこをして開けるのかよ昔懐かしの回転テーブルあと数年もすれば博物館行きだぞとは言いつつも部屋の中に電子レンジあるのって助かるよねルートインは確かフロントのところにしかないから1泊1000円の映画カードとズボンプレッサーとアルコールしかないよなあとはまあ特に写すものもないですよ パソコン仕事をしたい私には、在室しかない、旅館の和室に泊まるという選択肢はありません。狭い感じはしますが、関東平野で1泊5000円なら、こんなもんじゃねえの東京都心の方が、ビジホは競争が激しくて安いらしいがな。あとは駐車場、予約は早い者勝ちだから、近くのコインパーキングか。 秋っぱの時間かし駐車場が取れるといいっすねエアコンはリモコンで普通に操作できるから一括管理じゃないのはいいポイントだなどこにでもあるで前マッサージがありーのシ ュ, ッシュするスプレーこれを吹きかけておきましょうかなんだっけ空間にスプレーするのが正しいんだっけあと面白いことにトイレの蓋を開けようとするとぶつかりますなんだそれ寸法ミスってんじゃねえかあとはですね流すところをきっちり回しておかないと水が出しっぱなしになります ゆるゆるです。というわけで、なんでこんな動画作っちゃったんだか、どうでもいいビジホの話でした。